ましたダンサートークダンス大好きママダンサー MC のさやかですよろしくお願いします このチャンネルはですね、毎月ダンスに関わるゲストをお呼びしその方の人生ルーツを振り返りながらですね、将来プロダンサーを目指している子はぜひ参考にそして結婚出産後のダンス人生を悩んでいる方はぜひいろんなやり方をシェアしていただければ嬉しいなと思い始めたダンンス好きのトークチャンネルでございます。そんなダンサートークがですねなんとこの度、1周年を迎える えっえっいやあっという間やね1年 YouTube 初めてもうい1年経ったわみたいなどうですかということはですよ毎月1人ゲストさん出ていただいてるわけなので計12人の 方にご出演いただいたということで出演者の皆様にも本当にありがとうございますとこの1年お世話になりましてありがとうございました本当に嬉しいことだなと思います皆さんが出ていただいた動画はもう本当に私にとってこの1年間のすごい財産になったなとなんか思いました改めて皆さんがね気になるのが youtube の収益化できたのっていう ところがやっぱこうお金のことがみんな話としては気になるというか好きになっちゃうかなと思いましてですねまず収益化なんですけれどもザゃ一1年間 YouTube 続けましてできまーすあせんでした いやーそうなんです収益化するためにはなんか条件がいくつかございましてまあね皆さんが知ってるのかなっていうところで言うとチャンネル登録者数がまず1000人以上いるっていうところとあとは直近の12ヶ月この1年間ですね私だったらこの12ヶ月の総再生時間動画の。 総再生時間が4000時間に達してる方さら、まあ、にさらに動画がね YouTube で世界中に発信されることに対して、まあ、不適切な内容じゃないか、まあ、暴力的だったりちょっと不愉快なね動画になってないかまあそういうこはね多分クリアしてると思うんですよねその私の YouTube の YouTube スタジオを見る限りではその内容としてはいいチャンネルだねっていうあのチェックはね YouTube さんの他頂 い, いてるんですけどどうしてもこの<笑>チャンネル登録者数と温泉 時間っていうのがやっぱクリアがなかなか難しい壁っていうかハードルだったみたいで。上化できないいっていうのはねあの まああじゃあ収益化のためにこのチャンネルを始めたんかって言ったら別にそうじゃないわけですよねあのいろんな人とあのおしゃべりをしたかった、まあ、コロナ禍で直接会うのはやっぱ子供もおるしあの怖いからオンラインだったら皆さんとねこう情報共有だったり発信だったりがしやすいかなってこう安心してできるかなっていうところで始めたチャンネルなので、まあ、別にこうお金のためにみたいなことではなかったので。 そこでめちゃくちゃへこんでるっていうわけではないんですけれども何て言うんですかねも う, もうちょっとあの広がってほしいとやっぱ思うんですよね。ももだからもっといろんな あの場所に出かかけなあかんなあんんと思うんですけどやっぱダンサー同士がこっちのやってることもこっちのやってることもあの応援し合えるというかねダンサーがさやっぱ相手を応援し合えないとさやっぱいろんなそのダンサー以外の一般の方たちにもやっぱいろんな層の人たちにもやっぱダンスを好きになってもらいたいとかダンスを応援してもらいたいっていうことにやっぱなかなかねそれはダンサーが<笑>。 あの頑張らないとやっぱり応援してもらえないことだと思うのでもっともっとこうダンサー同士のつながりみたいなものもあのほんまはこうコロナにビビってますけど<笑>あのちょっとずつね出歩いていかなあかんのかなとも思いました現在のダンサートークのチャンネル登録者数なんですけれども106人でございます<笑> どうなんな や, やっぱ少なって思うんかな見てたら1000人以上のチャンネル登録者って全体の YouTuber をやってる人のうちのもうほんと1割。 だから 10% ぐらいにも満たない人が 1,000 人以上登録っていうもう狭きもんらしくてあとのだから 90%9 割の人はもう 1,000 人未満らしいんですよやっぱりこう有名どころで言うやっぱヒカキンさんとかフィッシャーズさんとかあのおすすめにね乗ってくる動画っていうのはあのよっぽど人気の YouTuber さんじゃないとやっぱ上がってこない動画らしいんですねなのでそういう人たちっていうのは本当にこの。 狭きもハードルを突破した1割程度のユーチューバーさんらしくてやっぱりそこに食い込むっていうのはちょっと私1年間あのしかも毎日投稿とかじゃなくて月 1YouTuber ですっていう感じでやってたのでまあそのね本気で YouTube を収益化してやろうみたいなあの本気の人とねやっぱこう。 並んだ時に行かないですよねそれは、ね、少ないんだと思います1年間頑張って、まあ、YouTube 上げて私のこんなねあの2人の子供を育ててる普通のママに対して100人登録してくれてるっていうのはもう私はあのとってもありがたいなと思っていてそのよくぞもう、まあ、もしかしたら知り合いとか身内ばっかりかもしれないですけれどもあの本当にありがたいなと思います。<笑> 100人ってだってリアルで考えたらすごい数字じゃないねあの SNS とかで見たら少なって思うかもしれんけどさあの本当に100人登録してくれてるって私にとってはすごいうしいんですけれどもやっぱりその収益化に対してはやっぱ 1,000 人以上の登録者がないと収益化にはならないというところででプラスその 1,000 登録以上じゃないと使えないこうライブ配信だったりと か, なんか YouTube の機能もあるんですよ。 ほんまはライブ配信だったりやり取りとかをしたいけどもなんかそういうタイムラインみたいなやったりとかスーパーチャット投げ銭みたいなやつとかなんかいろいろこう使える方法があると思うんですけどなんかそういうのはねやっぱ1000人登録いかないとやっぱ1個のハードルとしては使えないものなので今できてないという状況でございます。 YouTube を1年間やってみてのちょっと大変かもなって思ったとこといいなって思ったところ両側面を話したいと思いますまあこっちの方がね大事だと思うんですよ大変だなって思ったことを多分こっちの方が皆さん聞いててねこう気をつけれるとこだと思うのでまず大変なのは YouTube の編集ですね 編集がごっつ大変<笑>あの1年間ね私ずっとインショットっていうスマホのアプリあのマイコロチンさんがねゲストで出ていただいたと思うんですけどマイコロチンさんもハウツー動画を出してくれてたインショットっていうスマホで動画編集できるアプリがあるんですけどまあ、それでねそのやっぱり動画編集がこだわればこだわるほどというかね今慣れてきたらだんだん速くなるんですけど本当にリアル時間 うん、1本の動画を作るのに多分5時間ぐらいかかってるんじゃないかなっていうぐらい最初の方だからもっとかかってたってことよ今は5時間ぐらいで1本できてるけどで15分ぐらいの動画ですよ私だったらででもそれがやっぱりこう始めた時とかはもっと時間かかってたので、ね。 まあ、ただね動画編集って別に会社に行かないととかダンススタジオに行かないとじゃなくてお家でできるので子供たちの育児の合間とかずっとお家で在宅ワークみたいな感じでずっとお家でできる作業にはなるのでそういうどっかに行ってやらないといけないっていうことじゃないのでその点はいいんだけれどもただただ時間がかかる<笑>、ね。だから 本当に1人で撮影も台本作りも編集も1、まあ、人でやっているのでヒカキンさんとかもそうなのか な, なんか自分でやるっていうね編集だけ外注して頼んでるとかじゃなくてないので本当にその編集がやっぱ大変な部分だなとは 思いましたもう大変やけどなんて私すごいテロップを入れるじゃないですか下にこう文字をこう喋ってる文字を全部文字起こしっていうんですけど文字起こしして入れてるんですけどあのテロップ入れが大変<笑>あのボヨーンって音出したりとかポンって出したりとかカカンって出したりとかあの交換を入れはめっちゃ楽しい。 <笑>音入れとかはめっちゃ楽しいねんけどやっぱダンサーやからなあの音編集とかは慣れてれますやんかだからそれは楽しいねんけど文字のテロップを入れるのがあのめっちゃ大変ですねだからたまにこうソロトークとかだともう省いてあんまりこうテロップ入れなかったりするんですけどああいうのはだから前日に撮ったものを次の日に出す。 出してててるっいいう場合の動画とかはあんまりテロップを入 れ, 入れてないだからテロップさえ入れなかったらそういうバタバタっていう出し方もできるって思ったかな、うんまあ、そういうなんか作る作業クリエイティブ作業が好きな人は全然苦じゃないかもしれないですけど私はちょっとねあの動きたい汗流したいタイプの人間なのでちょっと編集作業は大変かなと思いました。あとはあコメントが あの私ねやっぱ YouTube 始める時に不安定だったのがアンチが来たたら怖いだったんですよなんか YouTube の, その視聴者層がどんな人が見てるのかがちょっと分からなかったんでなんか変な人がコメントしてきたらどうしようとか暴力的ななんか誹謗中傷来たらどうしようっていうのが怖くてなんかこうね億おになってなかなか YouTube 始めれなかったんですけどそのアンチとかの前にコメントが全く来ない。 <笑>やっぱ見るせんやったから気づかなかったんですけど私結構 youtube 見たらコメント変えたりするんですよまあ私好きなチャンネルまあカジザックさんとかあと d リーグとかあとは、えー、アドヒップさんにやってるダンスディライトディライトチャンネルディライトチャンネル の, あのマシン原田さんの部屋のやつとかね結構私コメントすごい打つ系なんですよねでも自分がすごいコメント打つてやからコメントどんな来るかなってドキドキしてたけど あの本当に全然来ない無反応<笑>この無反応っていうのが結構寂しいかも<笑>そう結構いろんな SNS 使ってるんですけど一番反応がねやっぱ返ってくるのはあのインスタグラムインスタグラムが一番こういいねとかコメントもまだ DM とかも来る安定してくるのはインスタグラムなんですよねまあ、まああっていうののもあると思うんですよ こととを情報を知るるたためめににかダンス見るためにで皆さんが見てくれるのはまあインスタグラムが一番多いんやなというところもあってやっぱ YouTube の方になかなかコメントって皆さん。 打ち慣れてないのか寂しいことに全然来ないっていうのが<笑>ちょっと切ないかなみたいなもっといろんなねこうコミュニケーションを視聴者さんとしながらほんまやったら視聴者さんからの意見でゲストさんお声がけしてみたりとかこうママダンサーとかやったらこうママトークの話題なんかこういう育児で悩んでますとか育児でこういうことをしたらあの楽しくできましたとかいうそういうやり取りをね コメントの中でこうし合えたらあのチャンネル作りに台本に行かせるって思ってそのねいたんですけれどもなんかそういう意見も経えへんから結局何しようかなどういう企画練ろうかなも結局一人で考えないといけない全部一 人, <笑>人で一人でやっぱそう次何しようかなどうしようかなっていうのは一人で考えないといけないのでやっぱりそれが。 あー難しいなと思いましたねパンチすごいビビってたけどその前に無反応っていうのがあの寂しいところかなーっていうつらかったこと思い出した毎月ねゲストダンサーを呼んで対談してるっていうふうにチャンネルなんですけれどもほぼほぼないんですけれどもたまにやっぱり「あの出てくれませんか?」って言った時にあの断られることもねやっぱあったんですよ出ます れまません出ませんんっていうねちょっとやめとくわということもあってでもそれは断られたから「あいつ」みたいなとかじゃないんですけどあのショックはショックよねやっぱ誘って断られるって何か<笑>。 それ毎月誰かを誘ってるんですよ私毎月誰かを誘っ て, て「てあいいよ朝やかやった出るよ」って言ってくれた方がねもちろん出てくれてるんですけれどももちろんそのお絵かけした方の中で「や出ませんあーやめとくわ出へんわ」って言った人がゼロではないんですよね。何人かあの断られてしまったっていうことがあって。 それはねちょっっとやっぱショックでございましたねでもなんかそれはあのいろんなね事情があって断ったと思うんでなんか YouTube とかそういうのはちょっとあの私の路線では出ませんなのかまあねこういういまだコロナも落ち着いてない時期ですのでちょっとそういう対面であったりするお仕事はちょっとみたいな事情があると思うんですけど私はその断った人のせいじゃなくてあの本当にこれは完全に自分の実力不足だなとあの思ってまして。うんだってね 本当に今まで出てくれた方ねなんで出てくれた本当にあの自分のね好きなダンサーさんとか人ばっかりにお声掛けしましたけど本当にやねあのありがたいなと思いますだってこんなね出たところでものすごいインフルエンサーみたいに拡散されるできる力も私は持ってないですしでね今はもう本当に あのダンスがメインかって言われたら本当に育児家事の方が咲いてる時間も圧倒的に多い人なのでなんかそういうやっぱダンサーとしての魅力っていう部分で言ったら本当にまだまだね実力不足だと思うんです断られるかもと思ってはね思ってお声がけはもちろんしてるのでなんかそういう私のチャンネルに出ていただけたっていうことって本当に私からしたらもう本当にありがたくて。 やってて良かっっったないうところはやぱり大人と喋って良かったなっていうと こ, ろとうところですね。ダンサートートクの収録は月に1回ですよね月に1回の12時間ぐらいで収録して、まあ、出してるんですけれどもそのたった12時間だけが私のその好きな大人の人と喋れる時間なんですね。それ以外はやっぱりずっと収録以上24時間は子供と会話をしているのでやっぱりねちょっとねこれママあるあるだと思うんですけど。育児 ずっと育児で休んでてちょっとお友達と喋るっていう時に言葉がねこう出てこなかったりするんですよちょっとコミュニケーション能力が落ちてるというか普段だって喋れない赤ちゃんとずっと喋るでしょで子供もまあ、女の子とかやったらペラペラうちの娘と喋りますけどまあ、でもその こう細かい正確なやり取りとかあの対話具体的な真面目な話とかはやっぱこうできないじゃないですかだからそういうのがやっぱりこうインプットあのアウトプットをし合えるっていうのをやっぱたった月1回でもやってよかったなって思いましたやっぱそれをしないとコミュニケーション能力ってどんどんどんどん やっぱ下がっていってしまうもんなんやなと思って、やっぱしゃ大人と喋らないといけんなぁと思います。なんでね。こう無理やりにでも youtube があることで、無理やりにでも大人と喋るっていう時間を作るっていうのが、あのちょっと私が育児です。って、えー、なるのをちょっとこう。脱却してくれた感じがします。それもと元々人と喋ったりとかさ人と会うのめっちゃ好きや。 からさんそれがコロナとかあのちっちゃい子がいるとなかなかねこう会いにくかったりするのでその部分では人と会って喋れるっていうのはすごいプラスに働いたなぁと思いますあとはやっぱりこのカメラまあカメラもね別にいいカメラとかじゃないんですよスマホで iPhone で撮ってるんですけどどう見られてるか自分がどういうふうに見えるかっていうのをやっぱ客観視しながら動画編集できる。でそのの動画編集スキルっていうのはまあ ダンサートークはトークチャンネルですけども例えばダンス動画を作りたいとかね今やったら本当に当たり前になってるんですよね自分で動画を投稿したりとかこの間もね AI さんのオーディションもやっぱ一次審査がダンス動画をアップする。 ね、いろんなこのダンス動画見てもらったら分かると思うんですけどやっぱりねこうのがいるんですよね自分で作れると思うんですよこの技術があったらね、ダンス動画を作ってオーディションに出すだったり例えばこれ振付師さんだったらアーティストの人に動画を撮って、えー、お渡しするっていうお仕事だったりとかあとまあ多分コンテストとかバトルとかもバトルは難しいかでもコンテストとかはさ動画で一時審査は動画で出すとかもしあったら このの動画を撮ってて編集するる技技術術みたいなのもダンサーとしては使える技術だと思うんですよねだから私は何この照明 iPhone でまあトークチャンネルだからマイクも一応あるんですよこれ一応一応ねマイクもあるんですけどこれマイクなんですけれどもあの<笑>こんなのは別にダンス動画だっていらないのでマイクはで一応三脚立ててるのでめっちゃ軽いもう全然持ってても軽い三脚とかがあればこういうリュックがあればもう パッて入るなのなのでなんかそういうのを持ってダンスチームがあるんだダンスチームの動画撮ったりとか自分のソロの動画を撮ったりとかで練習できるっていうのとかもこれからなんかオンラインレッスンとかも自分もやっていくと思うのでやっぱコロナの緊急事態宣言とかが出たらまたそのオンラインでレッスンとか自分もやっていくと思うのでなんかその映像系のクリエイティブなところが学べたっていうのもあのプラスでした。 はい。というわけでですね、えー、ダンスアトーク1周年になりました。これからも頑張ってねって思ってくれた方は、チャンネル登録と、あとグッドボタン、高評価もよろしくお願いします。えー、LINE 公式アカウントもございましてですね、そちらの方では私と直接、えー、LINE でやり取りなんかもできますので、そちらの方も登録してもらって、ダンス好きチャンネルをね、応援してもらえるととても嬉しいかなと思います。マイペースではありますが、楽しく YouTube で続けていきますので、皆さんよろしくお願いします。さやかでした